はいではですねここからは何をどのように変えるのかというパートを進めていきましょうでは、えー、これまでのものをおさらいしつつ何が問題なのかを一旦整理したいと思います、えー、考え感情ですね考え感情が働く時は認識している時でしたね、はい、認識している時は必ず認識の構造が働きますで根っこが構造を持っているのなら 枝葉である解析、まあ、考え感情もこの構造的な走り方をしてしまうんだということですね。で根っこが固定していればですね根っこが固定していればこの枝葉である解析考え感情も固定した走り方をしてしまうんだよということです、はいで。ここでポイントなんですけども固定した走り方しかできない解析によって 生まれた悩み課題は固定した解析で解決することができるでしょうか？はい、これは難しいですね。はい、つまり別の走り方ができるようになること、というのが変化のポイントなんだということになってきます。はいまあ、もう一つポイントがありますね。それはここ。 認識の構造に観点が固定しているんだということですねはい。まあ、根っこが固定しているので枝葉が固定をした動きをしちゃうんだということなんですでここで誤解してしまうのがこのね認識の構造とか認識の構造の観点が問題だというふうに思い浮かんじゃうことなんですねそうこの観点認識の構造は問題ではありません 問題なのはこの固定が問題なんだということ。ここもねポイントです。なので、ここをしっかり押さえておくことが必要になってきますね。はいまあ、つまり、その固定から自由になること。この変化がね必要なんですね。そうで、その観点しか選択ができない状態から、別の観点も移動できる状態になることで選択できる観点がこう。増えれば増えるほど。解析サイクルのバリエーションも。 多様性を持つこの変化がこれからお伝えしようとする変化ということになってきます、はい、では何が問題なのかを、えー、整理しましょうねはい、えー、考え感情の走り方が固定をしている解析サイクルが固定をしているんだ そ, そこから別の考え感情を走らせること別の解析サイクルを動かすことができるようになること これが2 つ,、ね、つ目は認識の構造に観点が固定をしているんだと。なのでこの観点を自由に移動できるようになることだよというのがこの2つ目のポイントとしてありました、はい、ではこの観点を移動するという話をしていきましょうかはい、えー、観点の移動といえば認識技術観術ということになってきますね このののの観点の移移動動にははつつ種種類、2種類の方向性があります。す、えー、垂直的な移動ですね。もう一つはこの水平的な移動になります、えー、今回お伝えする変化はこの2つ の, この方向性に共通するポイントということになってきますので、えー、ここではちょっと簡単にご紹介する程度で収めたいと思います、はい、じゃあまず垂直的な移動ですね垂直的な移動というのは 一番初めの方にお伝えしたやつですね。NO3、ノジェス s が発見したこの0イコール無限大イコール1のイメージ、まあ、メタ観点ですね。このメタ観点に移動するということを示しているのが垂直的な移動です、はい。このメタ観点への移動というのはこの認識の構造の外に出ることを意味していますね。こ、はい、この外に出ることで この認識することができる世界この世界の全体を観察することができるつまり編集デザインができるようになるんだということですで、まあ観点の一つの特徴としてこの認識することができる世界の外ですねこの0イコール無限大イコール1このメタ観点を明確に規定することができていると いうことが大きいですねこれを規定することができたことによってこのメタ観点からここの多様な観点をどうやってどんな仕組みでどんな構造でこの認識することができる世界が作られたのかというのを説明することができるようになったこれが漢、まあ、術の大きな特徴であります。 でそれを可能にするのはこの垂直的な移動、えー、認識の次元上昇というふうにも表現したりしますねになりますね。はい、では水平的な移動水平的な移動というのはこの認識の構造、まあ、認識ができる世界この世界の次元の中で多様な観点に移動することができることを指しています。そう で、多様な解析サイクルを走らせることができるようになることというのを示しているのが水平的な移動ということになります。えまあ、詳しく知りたい方はですね、この本ぜひ読んでいただければというふうに思います。では、えー、共通するポイントをですね、えー、話を進めていきましょう。じゃ何をどのように変えるのかということですね。まずその何をというところを。 から話をしていいいきたいと思います、はい、まず認識を変えましょうという話ですね、えー、相違点のみの認識からメカニズム構造仕組み関係に基づいた認識に変わりましょうということを、えー、お伝えしていますこのメカニズム構造仕組み関係ちょっとね新しい言葉が出てきてますけどこれ一言で表現すると観察ができると いうふうに表現できますまあ、つまり観察ができない認識から観察ができる認識に変わりましょうということなんですねなぜこちら側が観察できないのかは、えー、今までねもう何度もお話ししてきましたけどもまあ、そういったのみの解析を全体だと思ってしまうそれを気づくことができないままそれを前提として解析に解析を重ねていってしまうさらにまたそれを全体だと思ってしまう その、えー、データがデータバンクの中にどんどんどんどんインプットされている。でまたその、えー、データを使って考えようとしてしまう。なので自分が、ね、なぜその解析をしてしまうのかということがよく分からなかったりなんで自分がこんなに感情に振り回されてしまうのかということがよくわからないつまり観察ができないということが起きてしまうんだと。 ということでねはい、じゃあ観察ができるってえどういうことなのって言ったらそう、えー、例えば表現しましょうか、えー、車の買い替えを考えている人がいたとしますねで目の前に「小回りの利きそうな車が現れたあこの車のタイプで買い替えを考えてみよう」っていう結論が出た。と時にこの結論がどんな解析サイクルが働いていて。 でさらにそれをたどっていくとどんなこのそう一点のみの、えー、解析しかできないそれを全体のように解析してしまっているという前提ですねその前提があってこの解析サイクルでこの結論でその現実を作ろうとしているのかこの全体像が見えるようになってくるんだということですね、まあ。例えで表現すると、えー、今乗ってる車が 自分のライフスタイルに合わなくなったからと、その相違点のみを解析して全体だというふうに解析したつまり車を買い替えようというふうに解析をしたということですねそう、車の買い替えで言えば他にも理由はたくさんね考えることができるはずですよねあの友達の乗ってる車がまあいいと思ったから目移りをしたからとかですねあとはまあ今の車が故障しちゃったとか あとは運転が運転の好みがちょっと変わったとか、まあ、いろんな理由が考えられると思うんですけど、まあ、この人の場合はそう自分のライフスタイルに合わなくなったからだというその相違点によって車の買い替えをしようというふうに現実を作ったんだ解析サイクルが働いたんだということが観察できるようになってくるんだということですね。はい、またこれ、えー 後々深めていいいいきたいとい う, ふうに思いますでは次じゃあどのように変えるのかということですねその話をしたいと思います、はいえー、この認識の癖の構造と解析サイクルの構造この構造自体を変えることはできません、はい、でも内容物を変えることはできます、はい、その内容物どこで変えるのかっていったらこのファットで変えるんだということ ですね、なぜファットで変えるのかというとそうファットが決定されるとそれに基づいて解析サイクルが走っちゃうからなんですね。このファットが固固定定ししちゃうと解析サイクルも固定しますそうファットが多様性を持てば解析サイクルも多様性を持った解析サイクルを走らせることができるんだということですね。はい、じゃあこの認識がどう関わってくるのかと。 言うと。そのあ、相違点のみの認識でこのファットを決定するのか、観察ができる認識でこのファットを決定するのかということになってきます。そういう点のみの認識だと、自分の経験に基づいて、過去のデータバンクの入っている情報から引っ張ってきてまダイレクトにそのファットというのを決定するんだということになってきますね。はい。で、観察ができる認識だとどう変わるのかというと。 観点を選択して、その観点に基づいて解析をする。その結果がファットになるんだということになるんです。はい、ワンクッション入るんですね。観点をまず選択をして、でその観点に基づいてパッドを決定するんだということ。これがね、観察ができる認識というふうになってきます。はい、ここでいう観点っていうのはね、このメカニズムや構造、仕組みとか。 というのが当てはまりまりすね、はいまあ、こ, のこことここの違いこれを、まあ、経験してもらった方がですね早いと思いますので、えー、一度、えー、経験してみましょうはいではですね、えー、これ皆さんにやってもらいましょうか、えー、ありのままの反対の言葉を考えてみてください。 一度ノートに書き出してもらうととても分かりやすいかなと思います。諦めるの反対の言葉、正しさの反対の言葉、疲れの反対の言葉ですね。全然主観で構いません。でもう感覚的で表現しても全然構いません。まあ、単語で表現してみてくださ い,、はい。ではですね、書き出してもらったものを使って進めていきますよ。 それを書き出してもらった内容をそうするとこの観察ができる認識で観察をし直したらどんな世界が広がるのかというのを見ていきましょうか、はい、ではですねまず観察ができる認識では観点を選択することでしたねそうここでは 現実は相対的だというその相対的観点を選択してみましょうえそうするとこの一つの対象に対して相対的なファットを作り出すことができるはずだということになるんです、はい、じゃあ実際にどんなふうな世界が見えるのかといったらですねこんなふうな世界が見えてくるんですね、はい、じゃあ 現実は相対的だという観点を選択しましまたそうすると何が見えるかそうありのままを丸のニュアンスでファットを決定したというのが見えてきますね。そう実際そうじゃありませんかそうあなたはありのままを丸のニュアンスでファットを決定しちゃいませんでしたかそう諦めるは×のニュアンスで正しさは丸のニュアンス。 疲れは罰のニュアンスでファットを決定していなかったでしょうか。はい。これは相違点だけをとってですね。相違点だけをとって。つまりこの2つのうちの相違点だけをとってこのありのままのファットを決定したということが観察できますね。はい。この相対的な観点から見ればありのままの世界は 丸のニュアンスが全てではないですよね。丸のニュアンスで解析することができるんであれば、バツのニュアンスでも解析することができるはずです。はい、い, いですかね？まあ、例えばでやってみましょうか？はい、ありのままのバツのニュアンス。いやー、そのありのままはまずいでしょう。っていうようなね。表現だったらまあありのままバツとしてね。 表現する解析することができているってまあ、言えなくはなさそうですよね、はい、今度は諦めるの丸のニアスそう諦めるの漢字知ってましたかこのミカっていう漢字が入ってるんですね最高位の位を、えー、表現する漢字なんですねそう。それなぜかっていうと語源をたどっていくとですねこう最高位の位の人の意思決定と いう風なニュアンスがこの語源としてなっているそうなんですでその意味合いちょっと引っ張ってくるとそう自分の意思決定っていう風に表現をするとどうでしょ う, そう丸のニュアンスとして捉えられなくもないですね、はい、次正しさ正しさの罰のニュアンス、えー、まあ、正しさを規定したがゆえに罪とか穢れとかっていうものも まあ規定したことになるというふうになってしまうとどうでしょう。そう正しさをまあバツのニュアンスとして表現できなくもないですね。はい、今度疲れ、えー、まあ疲れは何によって疲れたのかによって大きく変わってきますね。そう自分がもう心から打ち込みたいというものによって疲れたのであればね丸のニュアンスとしても捉えられなくはないですね。 では、えー、ポイントを整理してみましょうか。はいえー、相違点の認識ではすで、えー、に FAT が決定されているこの過去のデータに基づいて自分の世界を作ってしまうことになりますね。しかもそれに気づくことができないということになります。観察ができる認識では 観点を選択して、その観点に基づいて解析細工を走らせるですね。この時、過去のデータは多様性を作り出す道具に変わっていくんですね。はいまあ、つまり。経験に基づくのか、観点に基づくのかですね。経験に基づいてしまうと固定したファット世界を作り出してしまうことになるようだけど、簡単に基づけば。 多様なファット世界を作し出すここまでが今回のテーマですね「認識の構造認識の癖と考え感情の関係を理解する」という、えー、その使い方ですね何をどのように変えるのか認識を変えましょうというパートの説明になります。はい、では ここからはですねもうちょっとその使い方というところを深める話をしていきたいと思います、えー、ではこの認識を変えるということを使って、えー、2つのアプローチを紹介しますね一、えー、つは自分の作る世界を変えるということもう一つは自分を変えるということです、ねはい、まずは自 分, の世界を自分の作る世界を変える 変えるととといいいいいいううころににつてて話をしていきたいというふうに思います、はい、ではですねあるフレーズについてちょっと考えていきましょうかはい、えー「私は孤独だ」というこのフレーズについてちょっと考えていきましょう、はいえー、孤独を相違点の認識で解析サイクルを走らせてしまうとどうなるでしょう、はい、孤独のファットって どういうういものでしょうかねだってまあ寂しいとかですねそんなふうに皆さん解析するんじゃないでしょうか、はい、じゃあ寂しいというのをこのファットだとしたらどう な, どうなるでしょ う, そう私は寂しいっていうなな全体層になります、ね、そうでそのまま解析サイクルを走らせてみましょうかそうするとそう寂しさを補うために、ね、何かを探そうとしますね 特に自分以外の何かを探そうとします。そして相対比較をして何かしら判断をしますね。そして寂しさを埋められたか埋められていないかというその現実を作り出していくということになってきます。はい、ではこうですねそう。観察ができる認識。 を選択してみましょうか。はいで、ここで使う観点は相対的観点ですね。すると寂しいをバツのニュアンスだとすると、丸のニュアンスは何になるでしょう。はい、考えてみてくださいね。はい、ここでは独自性という風に表現してみたいと思います。そう、つまり、孤独のファットは独自性だという風になるんですね。そうするとどうでしょう？ 私, あ私は独自性を持っているんだというふうに全体像変わってきますね。はい、じゃあそのファットだとどんな解析サイクルが走るでしょうはい独自性を生かそうとするそういう解析サイクルが走ってきますね。つまり独自性がまだ生かしきれていないんじゃないかという自分の課題を 発見すすることができますそしてその課題を補おうとする解析サイクルを走らせることができるそして独自性を生かしているのか生かしていないのか生かせるのか生かせないのか、まあ、そういう現実を探るそんなね解析サイクルを走らせることができるようになってきます。はい、どううでしょう寂しょ寂いいっっってて思った時と独自性を持っている 行った時と全然違うのが分かりますかね。それがね実感できたらとても嬉しいんですけどね。はい。ではさらにえーやっていきましょうか。今はマルとバツのニュアンスですね。このこのマルとバツのペアでこの孤独ファットというのを見てきましたね。はい。相対的相対的観点で見るとこのペア を作ることができるのであれば他のペアも実はたくさん作ることができるんだということを意味しているんです、はい、ではですねこれからその別のペアというものを一緒に作っていけたらという風うに思いますでは僕がそのペアの片側を表現しますのでもう片側をちょっと考えてみてくださいはい、では行きますね えー、片側が自分だけの孤独だとします、はい、自分だだけの孤独だとするともう片方、まあ、反対側は何になるでしょう、はい、他人も絡む孤独というふうになりそうですよねそう。自分だけの孤独の世界と他人も絡む孤独の世界。そう その2つのつ世界を、ね、作り出すことができるんんだということなんです。はい、ではもうちょっといきましょうか、えー、じゃあ次は心を強くする孤独心を強くする孤独があるんだとしたらもう片方は何になるでしょう心を弱くする孤独ですねそう心を孤独あ強くする孤独その世界観がある。 のであれば心を弱くする孤独という世界観もあるんだということになります、はい、では、えー、次いきましょう、えー、次は貧しさを生み出す孤独貧しさを生み出す孤独があるのだとしたら反対側は何になるでしょう、はい、豊かさを生み出す孤独というのが出てきますね、はい 貧しさを生み出す孤独、その世界観も作ることができる。豊かさを生み出す孤独という世界観も作ることができるんだということになってきます。はい。まあ今みたいにこのファットに多様性を持たせることで解析サイクルが作る世界も多様になっていくんだということ、とかね、えー、理解していただけるといいなと思います。そ, それだけ 作ることができる世界、そう現実がね変わってくるんだということになります。まあ自分の心持ちもね全然変わってきますよね。はい。でここここでとてもまあ、重要なことがあるんですね。そうそれはですね要はここから何に気づくのかということがとても重要なんです。そうこれで終わってしまったらなんかねちょっとした作業みたいな感じになってしまいますね。 また頭ででちちになりがちです心がついていかないなんていうこともよくある話なんですね。なのでこういう解析を走らせたで多様な世界を作り出すことができるようになったその寂しいっていうふうに思い込んでいたその世界観と、ね、この観察ができる認識でこう自らの解析でこの多様なファットを生み出し たった一つの対象から全く違う世界をこんなにも作り出すことができるようになったこの違いこの違いがあなたにとってどれぐらいの違いを生み出すものなのかということこういう気づきこういう発見がとても重要なんだということなんですね。まあ実は、ね、変化で最も重要なのはこういう何に気づけるのか何を発見できるのかということになってきます。 まあ、人からね教えてもらったことって忘れやすいんですけど自らがこう内側から気づいたもの発見したものっていうのはなかなかね一生忘れることがなかったりするんですね。なのでそうこれはとても重要な話になります。もちろんここだけではなくて他のことありとあらゆることに対してこの気づきや発見というものを自分が生産できるようになっていくことっていうのはとても重要な話になります。 はい、では、えー、次ですね、はい、自分を変えるあり方を変えるというふうなアプローチで、えー、ちょっと話を進めていきましょうかはいはいこれは、えー、自己存在を確立したいというシミュレーションですねそれを使った、えー、もう一回また使いたいと思います、えー、では、えー、自分を変える あり方を変えるというところですね。はい、まず、えー、ね、最初にやることは観点の選択ですね、はい。ここで使う観点はこれを使いたいと思います。認識の構造と解析サイクルの関係、はい、これを観点として使います。では自己存在を確立したいですね。そうはこの構造に。 どこに当てはまるのかというのをまず考えていきます。はい、ここではそう足りない何かを補おうとするということに当てはまってきますね。そうで確立したいので確立できたかできてないかを考える。そうつまり相対比較したりバツで判断をしたりしながらそういかに確立できたかできてないかというその解析サイクル。 現実を作っていくということになってきますじゃあこの解析サイクルですねこの解析サイクルは、まあ、なぜこの解析サイクルが始まっているのかということなんですそう。それはここですね何かが足りないと思っているからなんだということなんですそう。じゃあここで足りないと思っているものは何でしょう まあ、ここに書いてますね自己存在の確率ができていないんんだとといいいうことななでです自己存在の確率ができていないからそれをしたいっていうふうに思ってできたかできていないかということを考えているんだということですね。はい、こここれで、えー、解析サイクルがどんなふうに走っているのかということを見ることができたということに やります、はい、でこの解析サイクルが心から生み出したくないもの、まあ、意図してこの解析サイクル走らしているものではないのであればこれは認識構造に観点が固定しているんだということになるんだよという話ですね。はい、では、えー、他のバリエーションでもうちょっとこれを見てみましょうか。はいえー、これも前に使ったやつですね。はい えー、観察ができる、えー、認識だとしたらそのこの観点を選択するんですよね観点を選択して観察してみますするとそう自分の頃存在を小さくさせてしまうこれはそう私なんてと思っているん だ, だから周りに合わせるとか合わせないとかっていうふうに考えが走ってしまうだけどそれはそもそもどんな前提があるからこの解析が走っちゃうの ったらそう。自分のすべてに自信がないって思っているから、この解析サイクルが走っちゃうんだということですね。そうね、自分のすべてに自信があるってなったら、この解析サイクルは消滅してしまいますよね。そう、自分の会社自分の全てに自信がないと思っているから、この解析サイクルが走るんですね。はい、次行きましょうか？ 他人の尊厳存在を低く見て自分の存在を守ろう確立しようとするんだこれは自分を存在させたいっていうふうに思ってるんですねだから存在ができたかできてないかっていうことを考えちゃうじゃあそれはどんな前提でこの解析サイクルがしてるのかといったらそ自分の存在が確立できていないって思っているからこの解析サイクルが走るんだということですね、はい、では次 自分の判断基準の×から丸に相手を変化させようとしてしまう。これは自分の思った通りにしたいっていうのがあるんですね。だから相手を変えようというふうに思っちゃう。そ, うそれはどんな前提があるのって言ったら自分が絶対に正しいというのがあるんですね。だから思った通りにしたいで相手を変えようというこの解析サイクルが走ってしまうんだということになりますね。はいでこの 解析サイクルが心から解析したくないもの意図して走らせているものではない と, としたら観点に固定しているだということになりますねじゃあ観点に固定しているのであればその観点固定に合わせた解析サイクルというのをまた使っていくことになります話をちょっとこちらに戻してえ掘り下げていきましょうかはい 新しく使う観点はこれになりますね、はい、相対関係になる2つの世界これを1つの構造としてみるでこれを観点として選択していきましょう、はいまあ、認識の癖の、えー、理屈を説明する時に使ったものですね、はい、2つの世界を同時に生まれたり消えたりするんだで相互に作用しているよ 共共通点点と相違点を同時に共有しているんだということでしたねそうこれをイメージで表現したものはこれですね。この2つの世界と共通点と相違点ということですね。はい、ではこの解析にあ観点に基づいてこれをね解析してみましょう。はい、そうするとこの自己存在ができていないというものが これのどこに当てはまるのかということをまず考えますね。そう、自己存在を確立できていないというのはここになりますね。そう、ここを自己存在が確立できていないんだとしたら、この反対側は何になるのかといったらと自己存在確立ができているということになりますね。そう、この2つの世界を同時に生まれたり、消えたりする関係にあるんだということになるんです。で、相互に作用する関係でもあるんだということになります。 でこの共通点は何かというと、まあ、私が決定をしている私が決めているんだということにしましょうはいでさらにここですねこの2つのうちの相違点だけを取っちゃうでしたねそう相違点だけを取って自分の存在が確立できていないそれを全体だと思ってしまうそしてそこから解析サイクルがどうって走ってしまうんだということはいこれが 自分が作っているこの世界の全体像だという風に言えます、はい、いいですかねでは次ですねこの世界を作ろうとしている自分がいるんですねここですねそうこの世界を作り続けようとするニーズがあるんですねそのニーズ自分であり続けている限りこの世界も あり続けてしまうんだということになるんです、はい、この世界があるという前提に解析サイクルが固定してしまうんだということですね。そうこれに固定しているとこの世界をそうこの現実をどんどん繰り返し作り続けるということになっていくんだということです。はい、でここで この自分と自分の作る世界この現在地が見えたことになります。はいまあ、つまりこの自分の在り方を変える、まあ、自分を変えるということはこの世界を作り出しているこうあるようにさせている自分を変えるということなんですね。 では、えー、ポイント整理しましょうか、はい、まず、えー、認識の構造と解析サイクルの関係この観点を使って解析サイクルの全体像を見ていくことですよねで何を足りないと思っているのかでそれを、ね、補うためにどんな解析サイクルが走っているのかというのを確認しました、はい、でこの解析サイクルの全体像がつかめたら次はこの 壮大関係にある2つのの世界この構造を使っていきます自分が作っている世界の全体像ですねこれを明確にしてその世界を作っている自分ニーズを明らかにしましたはいこれでそうどんな自分を変化させるべきなのかということが 明確にななったとということなんですそうまあもちろんこのね世界を自分が作り続けたくないという、まあ、意思決定がねもちろん大切になってきます。その意思決定があった時にそうこの世界を変えようとしたいのであればこの世界を作ろうとしている自分このニーズを変えるんだと。 ここれが明確ににななったとといううりますね。はい、どうでしょうか。は, い、で, はですね、えーまあ、ここで、えー、ちょっと一人相談者がやってきたとしましょう。はい、でその人がですね、えー「生き生きしたいから転職したいんです」っていうふうに言ったとします。そのフレーズをちょっと使って、えー、どう解析するのかと。 いうことを、えー、やりながらちょっとねおさらいというか復習してみたいと思いますねはい生き生きしたいから転職したいですねはいではこの生き生きしたいから転職したいというのをどう解析したらいいでしょうはいまずは観点を選択するんですよねはいこの時に使う観点は何だったでしょうか これですね認識の構造と考える感情の関係性これを観点として選択します。なこの「生き生きしたい」から転職したいというものがこれの中のこの観点のどこに当てはまるのかということを考えていくんですよね、はい、で考えていくとどんなふうになるでしょうか。 今の自分が生き生きしていないとか足りないうのが前提になってますね。今の自分が生生ききしていいなということなんです。だから補おうとして転職をするんだということになってきます。はい、ではこ の, 生きこの生き生きしていないという前提で転職をしようとすると転職活動中どんな解析サイクルが走るでしょう はいえー、転職の候補となっている A 社 B 社 C 社を相対比較したりするでしょうねそうあとは年収とかあとは、まあ、面接官とかを相対比較するかもしれませんねそうじゃあ実際に転職をしましたそうじゃ転職した後新しい職場に行ったらこうまた相対比較が始まりますねそう今までの職場 と比較したりあとは、えー、新しい職場で自分に近しい、ね、人がいたとしたらその人とこの自分を相対比較したり、えー、することが始まったりしますね。ではその解析サイクルを走らせたことでどうでしょう生き生きしていないという自分がこう解消されたか解消されるかどうかというのがポイントになってきますね。 もしその解析を自分が意図して心から解析したくないしていないのであればそう固定した考え感情の走り方ではその悩みを解決することはかなり難しいということになってきます。ではその認識の構造に観点が固定しているのであればそうこの観点を使ってさらに掘り下げていくということが大事になってきますね。 それれがこれになりますねそう生き生きしていない私というふうに思っているからその解析サイクルが走っていくんだだけどそれをほどいてほどいてほどいて見ていくと生き生きしていない私と生き生きしている私この2つの世界があるんだでそれを間違いなく私が決定しているこれが自分が作っている世界の全体像だよということでしたね でそもそもこの世界を作っている自分がいるんだということです。ニーズがあるんだということ。この自分がいる限りこの世界を作っているんだということですね。じゃあそこにどんな自分がいるのかということです。これを実際にじゃあ掘り下げてみたら何が出てきたかというと自分に自信がないというのが出てきた。 さらにそれを掘り下げていくと「愛されない私」というのが出てきたということですね。そうつまりその「愛されない私」というものこれをなんとか解決しようとしてこの世界を作り出してこの解析サイクルを走らせようとしていたんだということになるんです。だけどいくら頑張ってもいくら頑張ってもこの「愛されない私」と いうところこのニーズを解決することはできないというその現在地が見えたということになってきますね、はいえー。ここまでがその自分の在り方、えー、自分自身を変化させるというところのポイントですねで押さえておくべきところです。はいえーまあ、今回 の流れはです、ね、人間共通の癖を中心にお伝えしてきてますね。で実際は、えー、人間あ個人の癖ですねこういうのは個人の癖になってきます、えー。この個人の癖ということもこうほどいていきながら明らかにしていきますね。そして進めていくものです。この人間共通とこの個人この2つの観点がこう成立した時。 イコールになったところですねここが初めてここで初めて個人を理解できたということになってきますそうこれを、えー、課題の見極めという風にも表現していますこのねどちらかだけでは思い込みにいや決めつけになってしまうんですねそうこれでは結局ね相違点の認識と一緒ですねそうなのでこれでは解決できませんねはい この個人を理解するという課題を見極めるとアプローチをまセッションという風に呼んでいます興味のある方はぜひご連絡いただければなという風に思いますはいでこの個人の理解が明確になったところでまあ、次にすることというのは観点の移動ですねまあ、認識技術感知術ということになってきますまあ、つまり観点の次元上昇 であるいは垂直的的な移動動とと水平的な移動というのが必要になってきます、はいまあ、この関節をすぐ知りたいという方はですね NR ジャパン株式会社というところが主催で、えー、その観点の次元上昇0、まあ、イコールも現代イコール1ですね、はい、このイメージについてお伝えしているセミナーがありますのでそちらにぜひ参加していただければなと思います。えー、事前にご連絡いただければ まあ、何かしらサポートすることもできるかなというふうに思っております。はい、ではですね、えー、今回、えー、は認識の構造と考えー、感, 感情の関係を理解するということがテーマでしたね。なので、えー、内容、話の内容はここまでというふうにしたいと思います。はいえー、いかがだったでしょうか、えー、関係性はイメージできたでしょうかはい えー、初めて聞く方はですね、えー、どうしても自分の過去のデータバンクの中に、えー、こういった情報がそもそもないので、えー、どうしてもわからないとか、えー、難しいという解析の結果がね、まあ、普通にもポコンと出てきてしまうではないかなというふうに思います。ですがまあ重要なのは、えー、この情報と出会って何に気づくのか。 まあ、何, に何を発見することができるのかということですよね。はい。そのポイントをしっかり押さえていただければなというふうに思います。はい。ではですね、まあ、最後に、えー、理解のところも含めて、一度全部おさらいをして終わりにしたいというふうに思います。はい。では、えー、まずここですね、認識の構造のパート。 認識の癖ですね認識の癖では相違点の認識では相違点のみの解析しかできないでもそれを全体のように解析思ってしまうんだということでしたね、はい、で解析サイクルでは過去のデータバグにアクセスをしちゃうんだで自分の解析に解析を重ねてしまうんだということですねまあ こ, こですねはいでこの認識の構造というのは 人間共通の癖でしたね そ, うそれが具体的な解析をトンと始めると個人の癖になるんだということでしたそうでこの認識の構造に観点が固定しているとこの解析サイクルも固定した走り方をしてしまうんだよということえだから認識の構造に観点を固定しているところから まあ、全体をまず観察できるようになることが必要なんだということですね、はい。じゃあ何をどのように変えるのって言ったらそうまず認識を変えましょうということでしたね。はいえー、観察ができない認識そういったの認識から観察ができる認識、まあ、メカニズム構造仕組みで認識するこの認識を変えましょうということでした。はい、そしてファット で変えることでした、ね、ファットが固定していると解析サイクルが固定されで現実が固定されちゃうそういう点の認識だとそれが起きちゃうんだということでファットを観察ができる認識で捉えれば多様なファットを作り出すことができで多様な現実解析サイクルを作り出すことができるんだということでしたでこれをベースに 水平的な移動ができることで多様な現実を作れるようになるよ。で垂直的な移動、まあ、観点の次元上昇ができることで自分の在り方を変化することができるようになるんだということですね。はい、これを可能にするのが観点を移動する技術認識技術観術だということになります。はい、今回の内容はですねもう観術のほんの一部分になります。今回の内容も革新的な部分は まあ、ほとんど喋ってないです、ねはい、えー、まあ興味があれば是非ですねこれから配信する内容も是非関心を持っていただければなというふうに思います、はい、で今回の動画が、まあ、あなたの、まあ、新たな気づきや発見そのきっかけになれたらとても嬉しく思いますでは今回は、えー、ここまでにしたいと思いますありがとうございました